皆様ごきげんよう、ヒサメです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月26日、釣りレベルがついにレベル50となり、カンストしました。釣りレベル50の得点は、キングサイズの確率アップでした。バージョン 6.2 では新しいお魚がいないみたいなので、キングサイズのリストを埋める作業を進めたいと思います。というわけで、バージョン 6.2 の1週間前となりました。 すなわち、いろいろと持ち越す準備を始めなければいけません。バージョン 6.2 では、職業レベルと特訓ポイントの両方の上限が解放されるということで、経験値よりも特訓スタンプの持ち越しが目的ですね。つまり、いつも通りというやつです。間違って報告しないように気をつけなければなりません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。